哈喽这里是牙叶。那个我们今天来玩一个新的游戏这个叫做 Relayer 传记者。那这个游戏原则上我是已经破关过一遍了啦。那这是一个像机器人大战这样的战棋游戏。呃所以说就想说。 不管是观望也好还是喜欢这个主题的机器人主题的也好都好啦反正 B 人这边就来实况的给大家参考看看那云玩家就是你就是不想可能不是很想花钱买想要云一下那也没关系就给大家做个参考那我们这边就开始那我这边新游戏 <音>那就是我就不记承那我玩那个 normal 模式 r s i 大家走一遍 o k 我在这里我在这里我在这里人在这里我在这里我在这里我在这里我在这里我在这里 再生を繰り返しながら宇宙の生命体を生み出す創造主として君臨し人々は夜空に輝く星に夢と希望を託して神話を紡いできたしかしその星たちに大きな危機が迫りつつあったこれは宇宙の断りに従い宇宙の消滅をもくろむリレイヤーと 宇宙の消滅に抗う星の意志を宿したスターチャイルドの物語。二零四九年地球。日本新公式。 西暦2049年突如地球の一部から重力が消失する大災害が発生したそれは重力の消失によって人や車崩壊した建物の瓦礫が宇宙に落ちていくという人類が未だかつて遭遇したことのない異常な大災害だったこの大災害によって都市は壊滅し 多くの生命が失われた後にグラビティ・ロスと名付けられることになるこの重力消失災害を重力技術開発機構 GT ラボはリレイヤーによるものだと断定したしかし未だリレイヤーに抗うすべを持たぬ人類にとってこの事実は地球圏の混乱の火種となることは明らかだった よって、混乱を防ぐため、地球連合政府及び日本政府はこれを隕石の落下による大規模災害と発表することで真実を歴史の闇へと抹殺する同時に、地球圏に潜むリレイヤーの脅威から人類、ひいては地球を守るため重力技術開発機構 GT ラボは人類初のスターチャイルド、ヒミコ主導のもと 彼女と同じく星の意志を宿すスター・チャイルドの発見と対リレイヤー用決戦兵器であるステラギアの開発を急ぐのであったかくして西暦2051年地球の衛星月に建造された月面コロニーアルテミスを舞台に私たちスター・チャイルドの物語が動き出すのだ 这个翻译没有翻好这里应该要叫第一张因为第一话应该说话在这游戏中有特别的那个。 どり、ね、でこんな夢を私がルナと記憶を失って今日でちょうど2年以来私は寝なしぐさのような放浪生活を送り気づけば月面頃にアルテミスまで来ていましたおはようございますマスターうなされているようでしたがまたいつもの夢でしょうか おはようございます、やだか気づいていたのなら起こしてくれてもよかったのに申し訳ございません陶器が気づき判断するよりも先に目を覚ましたので自分では吹っ切れたつもりだったのですが簡単にはいかないみたいですね 勝手ながら冬キはこの旅をマスターの昇進旅行と認識していますなので次の行き先は火星を提案しますそそんなつもりはでもどうして火星なんですかこれまで冬キたちが巡った場所のほとんどは以前マスターが話をした「妹が行きたい」と言っていた場所ばかりです その話の中に火星もありましたので提案しましたそれに地球外惑星の環境は当期の知的好奇心が騒ぎますうーんそうですねせっかく月まで来ましたし思い切って地球圏を離れてみるのも良いかもしれませんね 人間マスターどうかなさったのですかあの光はそんな嘘ですよね 存在するのならばどうかどうかお願いですこれがこれから起こることが全て夢であってくださいなら目覚めなさい 知りたい あ, あなたは卑弥呼卑弥呼スター・チャイルドファースト・スター・卑弥呼それが私の名前あなたを迎えに来たのテラ世界の真実が知りたいのならあなたの地球のスター・チャイルドの力を貸して ご主人、ジュリオ君の失われたちで、私はヒミコさんに出会ったああマックス・コジョー一体何敵襲なの 生き残りがいたんだ答えろ貴様はどこの所属で何者だどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞど それがあの機体の名前無事で安心したよ、ファーストスター。あなたこそ無事で残念よ、マスクマン。確認したい。そこの彼女は君が探していた例の子なのかいそうよ。地球の志を宿したスター・チャイルド。てらよ。私の名はオブザーバー、GT ラボ所属の。 超重力高校試験管に地球連合政府から監査官として派遣されているものだ以前顔にひどい傷を負ってねそれ以来会うものを不快にさせないようこのような仮面をつけさせてもらっているって今はのんきに自己紹介してる場合じゃないわやっぱりあいつらリレイヤーよね間違いないだろう グラビティロスを引き起こせるのはこの宇宙を探してもリレイヤーだけだ君の星は何と私の星もリレイヤーだって言ってるなら決まりだああのリレイヤーって何でしょうかリレイヤーとは宇宙の運命を握るダークエネルギーの使徒さ奴らの目的は一つ この宇宙を加速的に膨張させあらゆるものを消滅しようとしているのさそして先ほどアルテミスを襲った重力消失災害グラビティロスを引き起こした張本人だそして宇宙を消滅しようと企むリレイヤーに対し宇宙を維持しようとする星たちの意思によって生み出されたのが私たちスター・チャイルドってわけ テラは気づいていないかもしれないけどその胸の奥底には確かに星の地球の意志が宿っているの私の胸に地球の意志がオブザーバーテラを願い相手がリレイヤーじゃ軍のクエーサーじゃかなわない私がステラギアで出る確かにこの研究所には君のステラギアがある こんな状況下で、無事にたどり着けると。大丈夫、こう見えて私、悪運だけは強いんだから。でいうん。戦うための、スターチャイルドでしょう。いろいろな国や土地を旅しましたが。簡単に助かる命がないのは、どこも一緒ですね。お願いします、ユダカ。一つ。 お聞かせくださいマスターがその決断に至った理由をできることがあるのに何もしなかったら死ぬほど後悔します後悔するのはもう嫌なんですそれにあの災害を二度も生き延びたものとしてあんな悲劇はもう繰り返させたくないただそれだけです自ら危険に身を晒す行為陶器には理解しかねます ですが、マスターらしい回答だと当機は判断しますねえ二人とも何の話を来ましたアストライアあれは2年前にダークギアと相打ちの末に共に大気圏に落下し燃え尽きたはず。 まさか燃え尽きず地球に落下し彼女が回収していたというのかなんたる巡り合わせだくれぐれも無理はなさらないでください死んでしまっては元も子もありません分かっていますルナの分まで生きると決めているんですからこんなところで死ぬつもりはありません機体都是用召喚的啊這才是主角機 敌方全灭，全军覆没关卡资讯就两个敌人那就一干二啊行きますよヨダカ的道 好，这边也没什么好那个啊，就直接初级啦。Master， 期待感性と細やかな制御は同期にお任せください。ようだかはそんなこともできるんですか？ジャンクの山でマスターに拾われる前は、外宇宙探査船の AI でしたので、むしろ得意分野です。そんなの初めて聞きましたよ。今まで一度も聞かれませんでしたので。 この戦いが終わったらしっかり話してもらいます。了解しました。ではそのためにも最善を尽くしましょう。有 AGI 順序来排列、所以这不是一般的战旗、这个是强制顺序的战旗。きますよユラカ、私たちの道を切り開きます。あ。 敌人的能力嗯征服驱动自己的能力无邪。这个是侦察机啊侦察机射程是四到四哎摸没有，他装备的是军刀所以射程是一 然后这一个是步枪射程是三嗯三到三哎这个第一话就打妹妹啊第一关就打妹妹这是家暴现场四百滴血，三百三十七这还不行 進みましょうマスター目の前の暗黒に恐怖するのであれば陶機が行く先を照らしましょう戦闘中射程相同武器就會發動反擊所以要是不同武器的互打 还可以避免反击如果装备射程加一的话就以变化后的数值为准所以基本上还是以同射程的为主啦 敌人的技能的话增幅驱动是那个120就是 1.2 倍攻击力那他就是等于说他就是可以花 40SP 打你 1.2 倍这样哎敌人都有攻击技能我反而没有啊 技能一定会被白嫖一枪的是没有办法的事。他手比我长他又不主动靠过来。对吗我觉得这样。我觉得这样。我觉得这样。我觉得这样。我觉得这样。我觉得这样。我觉得这样。 どうやら通常のクエーサーのようですですが指揮官機である以上油断は禁物ですへえこれが噂に聞く GT ラボの新型クエーサーってわけねならその新型がどんなものか試してあげようじゃない高射線高火力のこの武装なら 我会痛306欸 ,306 哎那他现在用掉的是那个必杀技所以下一个回合他就没有必杀技可以用。那我们可以砍他一刀。反正他也不能反击。两刀 740, 所以下个回合就可以解决了。 然后再挨一枪就死了。他是死了。他是死了。他是死了。他是死了。他是死了。他是死了。他是死了。他是死了。他是他是死了。他是死了。他所以了。他是死他死死 这时候我可以选择先奶自己一口来增加经验值嗯，他应该是追得到对对他追得到技能三百三十六 但是我老是说他打两百五十五然后补三百三十六七十五很啊这回合就要把他带走 CET ラボにも結構やるのがいるじゃない。<笑>いかがなさいましたか、マスター。私があなたを見間違えるはずなんてありえません。ルナですよね。 言ってんの私を落としたくせにてか何その気持ち悪い喋り方肝えルナてかさお姉ちゃん戦場でコックピットを開けるなんて不用心すぎるんじゃない教えてくださいルナどうしてこんなことをするんですか 何その質問まるで身に覚えがないみたいじゃないでも、あえて答えるなら私が悪いスター・チャイルドだからかなそういうわけだからバイバイ、お姉ちゃんし、死と目損ねだかめいさ到<笑><笑> ありがとうございます、助かりましたですがいきなりハッチを閉めるのはどうかと思いますよマスターの身を第一に考えた結果です敵パイロットの言う通り戦闘中に生身を晒すのは極めて危険な行為ですそれじゃまた会おうねお姉ちゃん待ってルナ待ってくださいこんな時に増え さすがに一度にこの数を相手にするのはお待たせテラーファーストスター卑弥呼ただいま参上活目せよなんてね無茶させて悪いけどもう少しだけ手伝ってもらうよその代わりファーストスターの活躍を特等席で見せてあげるからさはいルナのことは気になりますが今は目の前の敵に集中しないと。 私たちの旅は誰にも邪魔させませんあ、り戻す近引宅返すと、殺すと殺すと殺来と殺すと殺すと殺引と殺すと殺すと殺すとすと殺 那这个友军的话友军的话就是也是玩家可以操作但是他不会有经验值。所以除非打不过不然基本上友军尽量就是不要让他当经验值小偷啊。 天使用攻击提升哦、oh, 可以秒掉那他的攻击提升就白放了这个秒不掉所以就让他攻击然后再反击讓 OK 私は歩き続けますレベルアップです破れるだと行くよこう電誤するあんん不攻撃私たちの旅は誰にも邪魔させませんんんん 呵呵呵二十六加九三十五所以他还是宁愿放自己状态他也不要攻击啊一百三十二看下有他会放状态还是攻击 哦，我先偷一点经验。还是不攻击个真的是讨厌欸啊。我又没有攻击技能我秒不掉他我攻击力变弱了。 いスストラギア、アストライア道を開どうやら 無事に乗り切ったようです、はあ、お疲れ様でしたヨダカヒミコさんもまずはお礼を言わせてありがとうテラがいてくれたから被害を最小限にとどめることができたでもまさかリレイヤーが GT ラボを直接狙ってくるなんてでも本部じゃなくて月の研究所なのはどうして あのひみこさん、一つ聞いてほしいことがあるんですが、有親と值然と両有と両有道具レベルアップですえー、死んだはずの妹と両親と両親と両親と両親と両親と両親 言葉を交わしましまた間違いありませんあの子は妹のルナですまさかリレイヤーに人間が協力していたなんて念のために確認するけど確かに自分のことをスター・チャイルドって言ったんだよねはい自分は悪いスター・チャイルドだと言っていましたねえその子ってどこに逃げたかわかる 確か向こうの建物の方に<笑>まずいリレイヤーの目的はオリジナルワンだそれなら本部じゃなくてここを襲撃したのにも納得がいくごめんテラ私その子を追いかけなきゃ私も一緒に行きますヨダか私たちの期待をお願いします承知しましたくれぐれもお気をつけください よかった。オリジナル1は無事だ。この赤い機体がオリジナル1。おや。思った以上に早い到着だ。オブザーバーどうしてここに。ううん。今はそんなことはどうでもいい。ここに誰か来なかったツインテールの私より年下の子です。見ませんでしたかああ。 その子なら知っているよ彼女ならあそこさえかるこの子私と同じだ行くわよオリジナルワンこんな暗くて狭い牢獄私たちがいる場所じゃない 祝え悠久ともいえる1億年の時を超えたった今鍵が解き放たれたルナその機体から降りてくださいルナあっ<笑><笑><笑>まずいこのままじゃオリジナル1が持っていかれちゃうひ弥こさん私たちも急いで外にヨダカが足止めしてくれているはずです あの機体お姉ちゃんの推測推測どうやらあの機体が例のオリジナル1のようですねであれば陶器がすべきことは一つですよだかって操縦もできるの操縦といっても簡単な操作だけです今のうちに卑弥呼さんは自分の機体に乗ってくださいそんなに長い時間は稼げません うん、分かった新作と贋作妹とは姉そして月と地球よもやこのような場に立ち会えるとは何たる強 行, 行かお待たせしましたよだかご無事で何よりですマスター やはりあの機体にはマスターの妹が乗っているのですかはい理由は分かりませんがルナの目的はあの赤い機体だったみたいなんです泥棒にしては何とも大胆なことをしますねルナを止めなきゃ自分でも分かりませんがこれだけは絶対に止めなきゃいけない気がするんですでも私にできるの大丈夫 なんだってこっちにはファーストスターの私がいるんだから大船に乗ったつもりで任せなさいって匂うこの匂い間違いない懐かしい星の輝きの匂いがするその赤い機体乗っているのは協力者か そうよ、ウォーカーちゃんオリジナル1はこの通り奪ってやったわウォーカーちゃんがこっちに来たってことはそっちはもう食べ終わったのここのクエーサーは全て食らったけど全然足りないあんなものでは私の上は満たされないだからって手出しは無用よ悪いけど 白い方う水色どっちでもいいわ色の薄い方はあたしの獲物あいつだけは誰にも譲らないそれは認められない我々の目的はその機体の強奪にあるダークナイトも手に入れたのならすぐ戻るよう言っている嫌よあいつはあたしが殺す のたために今日まで生きてきてんだからもう一度言う我々の目的はその期待の確保我々の命令に従わないのならダークナイトがお前を裁く箱を開ける方法が鍵を使うだけとは限らない<笑>分かったわよ逃がさないっての おうよラはいさん行かせないあ、そのよう私がじで。 宝箱出现了有一个宝箱啊就在旁边而已啊。 可见打倒暗行者仇恨值洲人會以仇恨值為主並參考 hp 產量發動攻擊 我々の消滅に抗うなぜって身の危険が迫るなら抗うんでしょ普通我々による消滅は結果的にお前たちを含むこの三次元宇宙をより高次元へと移行させるそしてそれは私という決して満たされることのない上を満たすネクタルとなるこの上が満たされぬ限り 私は満の星の輝きをも奪いそして喰らう星の輝きもってあなた星をきれいだと思わないのあんなきれいなものを壊そうっていうの理解不能あれは物質の燃焼による発光現象もとより我々とお前たちでは根本的に価値観が異なる<笑> 狙擊在攻击手一定機率触发无視 HP 的过量击杀如果茂然过去砍一刀是可以但是如果过去砍一刀的话就 就, 就会被围殴嘛 所以还是先把敌人引过来会比较好一点那我就先来开寶箱啊道具做一个道具不血 我可以过去狙他一枪，他也可以过来狙我一枪。你 私たちの旅は誰にも邪魔させませんうん把他往後拉會比較好一點哦修理しなこの宇宙は私が守るんだからしょこりもなくまた来る死ね 哦会痛一枪将近三百。哦他用那个必杀技哦征服驱动。没有下一次了两刀把你劈死 ステラギア、アストライア、ミた気がします。キマス。 帕斯特斯特斯特斯特斯特斯特斯特斯特斯特斯特斯特斯特斯特斯特斯特斯特斯特斯特十趴，斯特斯特斯 所以其实回蛮多的。喷他一枪。两百六有个少的啦。暴擊 気をつけてくださいマスターここの相手はれまでの敵とは違いますでも、彼女が私とルナと、ハバムカベナラ、しかし、今日は傷害他都會殘殘血的話其實沒有殘 他的那个必杀技要消费 40, 個他 SP 只有 37, 这是什么 开, 玩, 這是開什麼玩笑现在等级就是高他两级所以轻松获胜。直嘿 協力者の離脱を確認、任務を果たしたと判断、撤退する。撤退する。レベルアップです。又昇級了、六級了。 正直死ぬかと思った敵勢力の撤退を確認施設内および周辺の敵残存勢力はゼロです普段の赤い機体オリジナル1の離脱からかなりの時間が経過しています加えてあてもなく飛び出しては宇宙で迷子になるだけですですよね 私だってそのくらいは分かっているつもりですならさ私たちと一緒に追いかけようよ目的も同じみたいだし悪い話じゃないはずだよマスターこれは悪い申し出ではないと当キは判断しますええ私もヨダカと同感ですですがどうやって追いかけるんですかふふふ よくぞ聞いてくれました。それはもちろん、私たちの顔、超重力高ュ・試験ク・アステリズムで。あいさじぃ、アーカーマー。大きい、いあれがアステリズム。<笑>大丈夫ですか 顔色が悪いように見えますよしや大丈夫です。で大丈夫で。舞台に息き残れたのは俺だけか。ジュシカ、またソニア。 やつらは一体何なんだスター・チャイルドわからない何なんだスター・チャイルドってのは驚いたなあの惨劇の中で生存者がいたと誰だお前は まさかこの男が、うん、そうかこれもまた星の巡り合わせということかどうやら私という男はつくづく運命に愛されているようだお前何を言っているついてきたまえ私という傍観者が。 君の求めるものすべてを授けようこここは一体早く目覚めなさいすべてが手遅れになる前に私あなたは戦ってはいけない オリジナルワンはあなたたちを不幸にするルナルナなんですかオリジナルワンはゼロへと導く器ゼロに至る唯一の道しるべオリジナルワンは最悪の器関わる者に災いをもたらす悪魔が一柱選びなさい全てはあなたの選択の先にある 選びなさいデラあなたが歩む運命をおはようございます、Master、ご気分はいかがですかそか 私あのあと気を失ってところでここはどこなんですかホテルではないですよねよくぞ聞いてくれましたこれぞ GT ラボが誇る最新鋭巡洋艦超重力高校試験艦アステリズムその一室だよ 急に倒れたから勝手に運ばせてもらったんだ体は大丈夫ご迷惑をおかけしてすみませんですがおかげさまで今は平気ですならよかったねえ歩ける艦長に会ってもらいたいんだけどいいかな リレイヤーによるオリジナル1強奪の件は我々も把握しているダークギアとの戦闘映像はこちらでも共有済みだよってたった今よりアステリズムには正式にオリジナル1奪還の任についてもらうオリジナル1の奪還といえば聞こえはいいが要はリレイヤーとの戦闘だ敵勢力の実態及び規模も不明 回収したアストライアも含めて艦載機は2機のみ。そして何よりパイロットが育っていない。それについてはこちらも心苦しいと思っている。だが、リレー容量改善剤1。以上、すでに我々いや人類に選択肢はない。分かっている。とりあえず報酬に特別ボーナスを追加だ。それぐらいはいいだろう。 できる限りの便宜は図ろう頼んだぞギリアンさて待たせたな二人ともテラーと言ったかようこそアステリズムへ俺がこの艦の艦長ベルニクス・ジー・ギリアンだそして向こうにいるのが通信士の。 メディア株ケースですよろしくねテラちゃんおお君が新たに卑弥呼が発見したという例のスター・チャイルドか僕の名はプルートお察しの通り冥王星のスター・チャイルドだこの間の完成相談観測 電子線などそこの2人以外の運行業務を担当しているお一人でほぼ全てを担当しているのですか信じられません君の言うことは最もだよだかだが僕というちょっと特別なスター・チャイルドなら可能なのさ彼の言葉は本当だ現に2名のブリッジクルーでこの艦を運用できているさて早速ですまないが先の戦闘の詳細を知りたい 報告を聞かせてくれ あ, あのそれで私はこの後どうなるのでしょうか担当直入に聞くお前はどうしたいどういう意味ですかお前が俺たちと共にオリジナル1をいや妹を追いたいというのなら 歓迎するリレイヤーという名前しか知らない正体も勢力も謎に包まれた連中を相手にする以上命の保証はない<笑>艦を降りたいというなら寄港した時に降ろそうだが我々の機密情報を知り君がスター・チャイルドである以上 GT ラボの監視下に置かれるだろう 但这其实就是没得选你就算不加入也会被监视。不过如果是听小说的展开的话。 这个然很好的很好的好的很好的很好的很好的很好的很好的很好的很好的很好的很好的很好的很好的很好的很好的很好的很せ的很好的很好的很好的很好的很好的很好的很好的很好的很好的很好的很好的很好的很好的很好的很好的很好的 ええー、あの、その前にち枚だけ、写真を撮らせてもらってもいいですかいいけど、なんでシ真？趣味なんです。写真シオトラの。ええええ、チェえ。クス。これ、ミニンに乗るの で, で。ミニアン、ウォッケイ、ウォッケイ、えョーシャン。ウォッケイ、ジョーシャン。ウォッケイ、ジョーシャン、ジョーシャン、ジョーシャン、ジョー いいですよねピアスピアスピア別ピアスピアスピアスピアスピアスピアスピア入ピアスピアスピアスピアスピア 私の顔に何か。こいつを修理したのもお前か。はい。そうですけど。素人のくせに大したもんじゃねえか。へえー。おじいちゃんが誰かを褒めるのって珍しいね。明日は雨かも。って宇宙に天気はないか。えそう、太空没有天气。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 そういういわけだから何かあれば遠慮なく相談してねテラこちらこそよろしくお願いしますあそうです写真を1枚撮らせてもらってもいいですかこれからお世話になる皆さんの顔と名前を早く覚えたくてさっきも館長とメディアさんを撮らせてもらったんです撮られるくらいは安いが嫌だよおーいみんなー一旦作業中 おいお嬢がお呼びだ全員作業やめお嬢の招集だなるほど集合写真ですねいつ唐突な別れが来るか分からないからね全員いるうちに残せるものは残しておきたいんだそれで私に話って何なのお前に話があるのは俺ではないこいつだ あニールさん久しぶり最後に会ったのは地上にいた時だから1ヶ月ぶりくらいかなどうもこちらこそ久しぶりだ弓子ちゃん元気そうで何よりだそれで私に話って何なんですか今僕のところでテラちゃんの身元調査をしているんだけど行き詰まってしまってね 彼女のことで知っていることがあれば教えて欲しい知ってるも何も私もてらとは今日会ったばかりだし僕的にはないと信じたいけど最悪の場合リレイヤーのスパイということもありえる確かにテラは謎なところが多いけどおい、為什麼你可以這麼確信僕だって人を疑いたくないさでも 地球連合政府や GT ラボという組織がそれを許さないんだ分かってくれ分かったならテラの潔白は私が証明するそれでいいでしょああそれで構わない疑うのが僕の仕事なら信じるのは君の仕事だカズズズもワイリー何を物思いにふけているのですか ルナの妹のことを考えていました2年前のあの日確かに私はあの子の手を離してしまいました恋じゃないのはあの子も分かっているはずなのになぜあそこまで恨まれているのでしょうかあくまで推測ですが鍵はマスターの失っている記憶にあるように思います 記憶を取り戻すことが不可能であるならこの旅でマスターのルーツを追ってみるのはどうでしょう私のルーツですかやっと見つけたここにいたんだねひみこさんお話はもう終わったんですか大した話じゃなかったからねところで今って時間あるかな早めに缶の中を案内しておきたくて ええ、ありがとうございます。ユダカもいいですよね陶器に異論はありませんマスターのお好きなようにじゃあ決まりだね 疲れ様、これでアステリズムの案内は終わりあれそういえばヨダカは多分資料室だと思いますあの子自分の知らない知識や宇宙に関する情報が好きなのでアシストロボなのに変わってるね元は宇宙探査船の AI だったんだっけみたいです私も今日初めて知ったんですけど あの子、あまり自分のことは話さないので。ねえ、その、教えてくれないかな。テラの妹のこと。私とルナは父によって、物心がつく頃に、星の家って施設に連れてこられたんです。施設には他の子供もいたんですが、ルナはいつも私のそばを離れなくて、このネックレスも、 ルナが私の誕生日にくれたものなんですずっと身につけていたのでボロボロですがだからグラビティロスが起きた時も絶対にルナを守ろうと思ってでも私は<笑>こういう場合手を離した方のが辛いよね2年も。 後悔と自責に駆られながら生きてきたんだもんでもさ元気出してこれからは私がテラの家族になって支えるからはい知ってる人類が宇宙に出る前それこそ有史以前から同じ船に乗る仲間は家族だって言われてきたのそれは星の海を渡る艦でも 同じだと私は思ってるだから辛いことは一人で抱えずに一緒に解決していこう寺はもう私たちの家族なんだからってあったばかりでいきなりそんなこと言われても困るか、うん、そんなことありません私嬉しいです今までそんな風に言ってくれる人いませんでしたしそれに 家族というのに憧れていたんですあでも私一人だけこんないい思いをしていいのかなまたそうやって自分を責めるルナちゃんもこの間の一員にすれば問題ないっしょスター・チャイルドの時点で逃がすつもりはないしねおかえりなさいマスター卑弥呼とはお楽しみのようでしたね なんですか、その変な言葉は。見ていたら声をかけてくれてもよかったんですよ。少しは気分が晴れましたかおかげさまで。なりゆきとはいえ、ルナと戦うのはやっぱり辛いですから。なかもうかもしれないい話だ、め妹じゃあ、ぼうしんと。ふしとひみこさんとなら、なんとかできそうな気がするんです。なるほど。 マスターは卑弥呼に希望を見いだしたのですね何逃走中のオリジナルワンを捕捉距離は1万パイロットは搭乗機にて待機してください繰り返します行きましょうよだか周囲に赤力を観測 この反応はリレイヤーのダークギアですおとりを使った待ち伏せリレイヤーというのはずいぶんと卑怯な手を使うんですねへえお姉ちゃんがこれを卑怯とそしるんだっていうかさ何なのその陰キャみたいな喋り方気持ち悪くてうざいんだけどい陰キャ 陰キャとは2010年代後半にネット上で生まれた陰気な性格の人を意味するスラングです主にスクールカースと下位に位置するクラスのいけていない人物やグループの総称として今でもネット上で用いられていますそそのくらい私でも知っていますそして私は陰キャじゃありません男の声誰と一緒に乗ってるのか知らないけど 戦場でのおしゃべりは命取りじゃない。テラは打たせないっての。テラ、先走りすぎ。す、すみません、卑弥呼さん。し、部外者が私たち姉妹の間にズケズケと。 ここにいたのか協力者目的も果たさずに何を遊んでいる我々の目的はそれの強奪にある悠長に戯れている暇はないルナ様あまりお戯れが過ぎぬようにと事前に申し上げていたはずだダークナイトどうしてあんたがここに協力者が人間である以上それを監視場合によっては断罪するのが我が務め 彼女の言葉通り我々がなすべき任務は一つその機体の入手それより優先されるものはないですがルナ様がその機体に乗りながら我々が遂げるべき本会を忘れこの場にとどまるというのならそれでも構わないその場合いかに我らの協力者といえど我が断罪の剣にてその首をはねることになるだろうち 分かったわよ戻ればいいんでしょうそれでこいつらは足止めくらいしてくれるのよね出なきゃ困るんだけど足止め <笑>, 笑わせる奴らは我々が排除するあっそうならせいぜい頑張って足止めをすることね撤収するよウォーカーちゃん分かった オリジナルは離脱します。 どこ後後はい、ヨダカ捕まっていてください。落ち着け二人とも。 命あってのものだねだ無作に突っ込んだ結果命を落としては意味がないだろファーストスター分かったマスターもよろしいですねはい熱くなりすぎていました目標を目の前のダークギアに変更まずはルナエの道を切り開きます<音>私たちの旅は 誰も邪魔させません当然、先把後面の SP 掉啊っ面ください。後面の SP は、イーサー・消費 SP 比最大 SP 還要高的で玩笑手の SP は一開始 SP 是滿的て d n SP 都是滿的真好。我って一半 呃回合开始回复14哦，所以说其实只有从多少 ,17 开始啊？哎，所以我们只有从四分之一开始。对吧从四分之一的颠葱就一开始就百分之百。啊呃两刀死。 哦其实多少也会痛嗯三刀就掰了所以刚好在射程外如果我这边哦打不到 这边射他一下我也打不到他我也没办法帮他补血 SP 不够帮自己回哎，还要在这个的射程外 在飞米子旁边两个大极限嗯，这个位置这个位置自己一口我是坦克 坦克打人就比较不痛但是打他也不痛就是不过没关系我可以射他刚一枪有三百刚再一刀还有掰了 に到着現時刻をもってアステリズムに合流作戦に参加するまったくよりによってリレイヤーにオリジナル1を盗まれるなんて情けないんだからサンちゃんマーキュリー来てくれたんだ待たせたなヒミコそしてアストライアのパイロット素人にしてはよく頑張ったあとは私たちに任せてくれサンちゃん 戦闘式をおくリがんためにてンせよう。物理とそ色い重力背刺<咳咳> 可以装备盾牌你去吗你去你去吗你去吗你去 但是他是一点五倍也不能把他打死嗯，人是拒人是狙是我是我是我我是我是我是我是我是我是我是我 すごいありがとうござ是不す。 オンズ、シャンスー。で、トンズレジータイマンの場合、スタートして私は私、誰の代わりでもないわ。 攻子提升支援するわ。行動を開始する。的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是せ是的是的是的是的是的是的是的 但带大器啊没秒不掉没不掉你都不か马克思的 所一下是四百仇恨我把你围起来我叫你是狙集手的不你 啊我如果奶子也不用奶了直接砍了直接收头他三级等级差的有点多。哪一口再砍他的话应该过关就可以升级。 行きますよヨダカお私たちの道を切り開きます沈んで直撃だとな、なんだと変境の生命体とは侮ったかさてここで敗軍の将である君に提案があるもし君に投降の意思があるのなら僕たちはそれを受け入れよう君も こんな辺境で死ぬことは望んでいないはずだたかが人間ごときが調子に乗ってるだが我々にも我々なりの覚悟があるさらばだ人間重力にとらわれし哀れな生命体をありえん嘘自爆したの 自ら命を落とす行為は褒められたものではないが僕たちにとってはその行為すらも貴重な情報だ今後に役立たせてもらうよしかし時間を稼がれたどころか敵艦に逃げられてしまったな普通に考えればこの先の中域に向かったんだろうが暗証中域何年か前にある国家同士が資源衛星をめぐって 人類初の宇宙戦争を繰り広げた中域ね前期急ぎ帰還してください帰還後アステリズムは暗礁中域へと追撃を再開しますやっぱり一度話した手じゃ簡単には届かないのかな 強くないます、ただいまと今、戻った。よく戻られた。ルナ様マ、コタビノーとメゴクローです。ダークォーカーも、ご苦労様です。 いつでいいんでしょでかこれしかなかったから間違いないと思うけどああまさにこれだかつて苦渋を飲まされた忌むべき期待見間違えるなどあろうことかルナ様今回あなたは十分な働きをしてくれたしかし今後はくれぐれも市場を持ち出すのよう気をつけるのだな もし我々の意に反するようなことがあればたとえ協力者のルナ様でも我が断罪の例外ではないはいはい分かったわよテラ君の素性に関して進展はさっぱりですよ戸籍登録もなく遺伝子情報も未登録 テラという名前も本名か怪しいね判明していることといえばグラビティ・ロスまで妹と星の家という施設で暮らしていたことそしてグラビティ・ロスで妹と死に別れた後は日本や世界各地を転々としアルテミスへと渡り今に至るということぐらいだグラビティ・ロス以降の彼女の行動なら裏が取れたんだけどそれ以前はさっぱりだよ 本当何者なんですかね彼女彼女の素性も気がかりだが妹がリレイヤーと共に行動しているのも不可解だこちらも引き続き調査を頼む分かっていますよとそれが僕の仕事ですからねそういえばオリジナル1はどうなったのつい先ほどアステリズムから連絡が入った 暗礁中域に逃げられたそうだその際リレイヤーがハーシャル級巡洋艦を使用アステリズムは継続して追撃というのが現在の状況だだがステラギアが奴らのダークギアに通用することが確認できただけでも得られたものは大きいでも連戦続きで追撃って厳しくない普通の企業ならブラックだよブラック 状況が状況である以上仕方がないこちらも増援と補給物資を手配している最中だしかし間に合うかどうかなら次の一戦が踏ん張りどころだねイミコ加入了ルンジーキュリー加入了こんばんは 好我们到了第一个那个第一个 intermission 那第一话就这么长哎没有错第一话就坑爹长啊我们这边就先保存一下哦这边新资料有啦这就是第一话的新资料八级 好那我们就在这边中断了哦。喔一个半小时。我们我们实际战斗没几分钟可是跑剧情跑了一个多小时嘿第一话就这么大分量。那我们之后再继续啦。